それでは、えー、本日、えー、最後の最後の演舞となります、えー、小田原エスタホドリのオフィシャルのおとりですエスタホイコブタを演舞させていただきますよろしくお願いいたします。いよっ いただいた観客の皆様にレ<笑>、えー、にありがとうございました。えーこれにて